はい今回の動画はですね、えー、以前、えー、動画でちょっとレビューさせてもらった CSM のですねブレイラウザーブレイラウザーなんですけどこちらにちょっと不具合がございましてカードを読み込まないとはい。 そういう事態に陥ってました、ね、読み込まないでしょ全然ずっとミスるのどのカードでもミスるほら、ね、全然読み込まないの全然読み込まないので ちょっとプレバンさんにねちょっと電話してみようかなといろいろね他のものも調べてみたんですよ詳しくそしたらねこっちのラウズカードなんですけどこちらの1枚にもですねちょっとわかるかなここなんですけどちょっと気泡みたいなのが入ってましてちょっとこちらもねちょっと問い合わせてみようかなと思ってますあとこちらのブレイバックルなんですけどこれもねちょっと まあ、こんな、ターンアップするときにここがクルッて回るんですけど、これがね、戻んないときがあるんですよ。なんかこんな感じになったりして、やってるとね、こんな感じになったりするんですよ、たまに。ちょっとこれもちょっと、問い合わせます。フレバンさんに、とりあえず電話していきます。で 今ですね、一応あのプレミアムバンダイさんに問い合わせたところ商品を送ってくれとこの詳しい不具合の内容をちょっとメモで書いてそれを同梱してうんとりあえず送ってくれと言われましたとりあえずまあ送ってみてそっから、えー、対応を待ちたいと思いますはい今そんな感じですねせっかくね楽しみにしていたものだから少しちょっと、うん、残念な気持ちになりました はい、プレバンさんにですねブレイラウザーと、えー、ラウズカードとブレイバックル3点を送って、えー、2週間経ちましたで2週間経ってはいこちらですねこちらが送られてきましたこれはねえとブレイラウザーとブレイバックルとラウズカードかこんな感じで はい、プレバンサーグンから戻ってきましたちょっと中見ていきますああこれ修理じゃなくて新しい商品と交換してくれたみたいですと読ませてもらいます背景、いつもバンダイ商品をご愛用いただきまして誠にありがとうございますこの度はせっかくお買い求めいただきましたにもかかわらずご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます お預かりしておりました商品を新しい商品と交換の上お送りいたしますのでお受け取りください今後ともお気づきの点がございましたらお気軽にお申しお申し出お申し出くださいますようお願い申し上げます警具とはいうん<笑>書いてきましたありがとうございます早速ちょっと中を確認していきますねじゃあまずブレイバックルから これね動きが渋かったんですよねあの、パネルが戻ったり戻らなかったりしててちょっと引いてみますああやっぱね前回よりも動きがスムーズです押した時の感触とかも全然違う、うん、いいですねありがとうございます 次が、ラウズカード。一枚にね、気、気泡が入ってて、入ってたんですね、気泡が。そうそう、このカードだったんですけど、前回ですね、ここら辺ちょっと気泡が入ってたんで、これもね、問い合わせたんですよ。ただもう今回はもうバッチリですね。すごい綺麗なカードを送っていただきました。はい、ありがとうございます。はい、ブレイラウーザー、電池を入れてちょっと確認していきたいと思います。 この刀身もつけてコンボを楽しみたいと思いますじゃあまずはねライトニングブラストからライトニングブラストはキックローカストこいつと、ま、ずこいつをスラッシュしておお読み込む読み込むサンダーディアサンダーディアーいいね読み込むねライトニングブラストとライトニングブラスト うん、ボイスもいいいいっすねやっぱ CS の音いいよね結構いや作りもいいんだけどじゃあ次「ライトニングソニック」「キクローカスと<音声>、うん、い, い、ね読み込むね、<音声>サンダーディア」「サンダー」うん「マッハジャガー」このカードで。 で、ライトニングソニックこんな感じでやるでしょおおライトニングソニッ ク, ーニニック次はえー、っとライトニングスラッシュ スラッシュリザードはいスラッシュリザードスラッシュサンダーディアこいつですサンダーディアをスラッシュサンダでライトニングスラッシュ いいっすわなんかねこの読み込んでくれる幸せはい最初はですね不良品が届いてちょっとテンション下がったんですけどまあ新品と交換していただいて正常に作動するものをね送っていただいたんでまあ2週間ぐらいかかりましたけどはい対応も良かったですこれからもプレバンさんのですね CSM